ーささんん、メリリクススマンド日日誕生日じゃなかったあ、だ、ah, よね よかったーじゃあそんな鷲見さんにこれみんなからの誕生日プレゼントねーあーあんあんまり嬉しくなかったかなとくれしろどうどコミッションとはサプライズされたときどんな顔をしたらいいかわからないものであるクリスマスパーティー 一同はこう考えていた示<音声>し合わせたようにシシ始まるジャンケン。こたつの空きを一つだけにしその席順を決めているのだ完全に仲良しである。 これ僕の座るところないなその辺の床に座るかソロソリンソリートえっ ずっと視線が痛かったというだってと王様だれだ王とその他の数字が書かれた割り箸を引き王が数字を指定し命令できるゲームヤベよヤベよインテレサンテ王様だれだロッマと王様がサンタコスタコスは僕が持ってきたよ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 どうしましょう最終的に10分かかったあっ私です Yo no me ando con mamadas. Y los bajo de volada. A ver cómo termina esto. Porque me apetece. Porque quiero y porque puedo. Esto va a ser interesante. ほっこりしたあの命令は恥ずかしかったと思い出しもえる古見さん。